大事なお知らせがありますょう<笑><笑><笑>まま<笑>です。 というわけで、はいはいえっとはい、今回の動画でですねあの、お知らせがあります。はい、はい、お知らせ何ですか、まあえっと、今、あのー、動画の配信が月曜と金曜日の17時に上 が,、うん、上がってるじゃないですか。上がってるじゃないですか。<笑>ます<笑><笑>まあ、この今、この動画もそ う,、うん、そうだと思うんですけど。うん、そうですね。うん でちょっと変えていこうかなと思っててそうだね、うん、一旦この月曜日と金曜日っていう固定を外したいなっていうね、うん、そうそうそうそうそう、うん、っていうのはまあいろいろ、まあ、事情もあってはいまあ更新頻度上げようかなと思ってますねうんね、うん、まあそれがその月曜日と金曜日にこだわらずにそうそうそうあのー、上げれるタイミングで上げたら ね、うん、いいかなと思って、一旦そういう理由をあって、外したいなとう、ねうん、うん。なくしたいなと思ってます。あ、うんうん、げるときはね、あのー、インスタだったりツイッターで、うん、あの、事前に告知をしてアップしたいと思いますので、うんうんうん、まあ、それを楽しみにしてもらえればなと思っています、うん。で、まあ、中にはその、月曜日と金曜日あげてくれてありがとうございますっていうふうなコメントもいただいて、なんかこっちの勝手な理由あれでもあるんですけど、うん まあその YouTube って言ったらその通知アラームのベルのボタンがあるのでそこのボタンを押してもらえればあの通知が行くようにはなってるのでもしよかったらそこのボタンを押して待ってもらえればいいかなと思ってます、うんうん、そうだね、うん、まあその時間がある時はそのね何週何回か更新したりして、うん で、ちょっと時間があー足りなかったなーって思うときは、ちょっと更新頻度がちょっと減っちゃうときもあるかもしれないんですけど、うん、あのー、それプラスお知らせとして、なんかそのライブ配信したときに、うん、あの、その個人チャンネル。そうね。うん。お互いのチャンネルできたらいいなっていう話をしてて、うん、で、今回そのチャンネルを作りました。<笑> 上のアイマークのところに僕らの個人のリンクが貼ってもあるので、そこねボタンを押してもらって、これもチャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、僕はですね、うん、多分今週中に、あの、初動画を上げれると思います。うん、また、それぞれの、なんか、何、その、いない時の、なんか日常というか、そういうのを映せればとそうねって、 まあ、とりあえず、まあ、どのチャンネルも、このチャンネルもそうだし、そのチャンネルも全部、うん、ね、二、うん、人でね、やっていこうと思ってます。僕はですね、ちょっとなかなか、あの、アップする頻度は少ないかもしれないんですけど、うん、あの、ちょっと、初回もね、今のところ、まだいつになるか未定なんですけれども、うんうんうん、あの、チャンネルを解説して、うん、はい、やっていこうかなと思ってるので、はい、あの、これからも、 よ ろ, よろしくお願いします。はい、はい、っていう感じで今回ちょっと短い動画になっちゃったんですけど、はい、まあねあのちょっと気長に待っててもらえれば長く待たなくていいや、うん<笑><笑>あのうん、待っててもらえれば、ね、それぞれの個人の動画はねそれぞれのこだわりを持って、ねうん、やっていけたらいいなと思ってますし、うん、この動画は このチャンネルはこのチャンネルで、うん、あの、継続して、やっていきますので、うんはい、はい。という感じで、はい。今回はここまでにしたいと思います。と い, ます okay、というわけで、うん、気に入っていただければ、チャンネル登録と高評価のボタンをお 願, お願いします。インスタ、ツイッターもお願いします。ますではまた